はい、おはようございますラスカルでございます本日はですねもうこの背景もう大体わかるでしょう今回もですね金華堂さんに訪れております、まあ、金華堂さんといえば僕もね数々チャレンジメニューいただいております、えー、大食いのねみんなも持ちておりますけれども本日もちょっとチャレンジメニューに挑戦しようかなと思いますで今回いただきますのが僕がねまだ1回も頂 い, いたことのないデフォルトの中華そば そちらとととチチャャーーハンンがセットでで総重量なんん 6.5 のチャレンジメニューに挑いいこうと思います、えー、動画的に言ったらエビマヨちゃんとかえ山本さんとかそのお二人がえ食べてる動画かな、えー、があると思うんですけれどもそれがねもうめちゃくちゃうまそうなんですよめちゃくちゃうまそうえっと前回もね動画で次こそは並盛りとか言ってたんですけど今回も3回目も チャレンジメニューでございます<笑>、えー、ということでですね、えー、早速ではございますけれど、えー、ただいまメニューの方を作っていただいておりますのでこちらのメニューが完成するまでもう少々お待ちしたいと思いますはいということでですねただいまメニューが到着いたしましたちょっとね画面越しではこれがすり鉢が大きすぎて見えないんですけれどもチャーハンも映っております合わせて 6.5kg ということで えー、今回のねチャレンジメニューは制限時間45分でございますでもこれ何年ぶりだろうあの僕の動画ではね久々のこのタオルを巻いてねよく言う本気って言って本気じゃないチャレンジではなく今日に関しましてはもうマジのマジのマジで本気でやらせていただきたいと思いますので今回ねいただくチャーハンや中華そばは後日ですね並盛りのレビューの動画を撮らさせていただいてそちらの方でね食レポの方は聞いていただけたらと思います今回は食レポも ほぼなしででガチで挑ませていただきますじゃあちょっと今回ですねえっと6 5キロのラーメンチャーハンセットなので一応目標タイムは30分でいきましょう<笑>はい言ったからにはやらないと<笑> 3秒前からをいただいてもよろしいですかはい、はい、じゃお願いいたします、はい、321スタートはいいただきます うわうまいうわ、う, ま<笑>うま、うん本当にね出来たてなんで熱さが勝負かもうんでもちょっとスープから出してね麺冷ましつつ ダメのね、麺からいただきます お気遣いいいただいてですね冷ますようにね丼とかも、そこか丼をいただいてるんですけれどもやっぱチャレンジ、せっかくですのでそれ冷ますとか美味しく食べれなくなるような作法はしないでねちゃんとこれ1杯を食べたいと思います。 中華そばマジでうめえな普通に食いて<笑><笑>ちなみにチャーハンだけで。 何号ぐらいあるもんなんですかねはい間違いなく2 5キロぐらいはあるなるほどご飯だけでも7号から8号は間違いなくあるってことですねそこに具材で3キロだからやばいですね、はい、<笑>ってか 6.5 で収まってない可能性の方が高そうですね、はい、<笑>皆さん多分7ぐらいありますこのチャレンジメニューうわーやばいぞーこれ 俺〜30分<笑>うん。 ただ今ですね、えー、ちょうど制限時間が10分経った頃ということで今残りの麺こんなぐらいになりました、えー、ただですねやっぱり後半どうしてもお腹いっぱいになってくると前半よりも絶対にペースが落ちるのでちょっとこのペースだと30分目安は遅いかもしれません とたうこと で, タレもですね、えー、ほぼ具材完食しました14分かちょっと目標には遠いかもしれんな<笑>で、スープをいただきながらチャーハンね一緒につまんでいきますうわ蜜とすごっ<笑>うまいうめえチャーハンあのね 先にねラーメンよりもチャーハンを作っていただいているので時間はねこっちの方が経ってるんですけど少し冷めてもしっかりねごま油のあ食リポしだしちゃったやっぱちょっとねさすがにスープだけになりましたんで、ね、チャーハンと一緒にスープ飲みたいということでこれはねあの取り移しさせていただきます。 うー、ん、ま、うー、ん、ま、なんで、うー、ん、まなんでガチチャレンジしてんですかね、今<笑>うーガチですから、今日は るか<笑>うわ、ん、っ。 でしたああ<音楽>きついはいということで本日はですねちょっと目標タイムには届きませんでしたが、えー、36分55秒ということで無事ですね、えー、完食はさせていただきました正直ですねもう半年前ぐらいとかですと5キロの40分の制限時間の中華そばとかでも、えー、失敗するようなねぐらいまで 大食いの力は落ちておりましたが、今回ですね、ダイエットをしまして、頑張ったところ、これぐらいまで戻ってまいりました。あれちょっと、ラスカル、昔に近づいてやるやんと思ってくださった方は、ぜひね、いいねとコメントをいただきつつもですね、概要欄の方にですね、サブチャンネルなんかも記載しておきますので、 えー、ぜひですね、お時間があれば、そちらもご覧いただければと思います。ちょっとですね、こんだけ美味しい中華そばとチャーハンを食レポができなかったことは、えー、とても悔しい部分ではございますが、えー、チャレンジメニューの成功という形ではですね、えー、とても嬉しいな結果となりましたので、えー、ぜひですね、皆様も、えー、こちらの美味しいラーメンや、えー、チャーハンですね、食べに、金加堂さんに、えー、来てもらってですね、こちらのラーメン食べてみてください。いや、こちらというか、でかすぎるんで、並盛りで。<笑>はい。 ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良、ね、かったと思ったら、いいねやね、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、苦しいご視聴でした。ありがとうございますふう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。久しぶりの死闘系のチャレンジ動画でございましたね。どうなんだろう。本当に最近は久しぶりだったからさ、こういう動画が、 まあ皆様にとってね、どういう形で見ていただけてるのかっていうのが、ちょっとね、わかんないんですよね。楽しんでいただけたらいいなぁと思うんだけどね。本当にね、こういうチャレンジをやりますと、この気持ちを思い出したというか、こんなにやっぱ大変なんですよ。しんどいんですけれども、クリアした時のね、達成感というか、大食いとしての楽しさ、 こういった部分をね、改めて思い返しましたね。まああの、ちょこちょことね、今後はコンスタントにこういったきついチャレンジもやっていこうと思うんだけれども、まあ、できればね、えーこう、きついチャレンジなので、そういったリアルな気持ちというか、リアルな戦いっていう部分を見せたいんですよ。まあ、その分ですね、早送りする部分を減らしたりとか、 戦っっててる感じっていうのをどんどん出していきたいなぁとは思うんですけれどもそういったとこねちょっとつらいなと見てんのしんどいなみたいな方もねいらっしゃいましたらそういったねコメントもいただければと思います、まあ、参考にさせていただいてですね、まあ、どれぐらいの尺を使ってどれぐらいこう見せていくかっていうのもね、まあ、そんなご意見を参考にですね編集していこうかなと思ってますんでぜひコメント欄くださいはいで 本日は米変コーナーなんですけれどもお話が長くなってしまったのでいつもの3つではなく2つだけご紹介させていただきますまずは1つ目これ確か前の動画とかでも米変コーナーでお話ししたかな、えー、これ前も聞いたよと重複してるよっていうことであれば聞いてた方はねすみません まあまだね、ちょっと見てない方もいるということなので、改めて説明をさせていただきますと、基本的にはですね、ラーメン屋さん、えー、麺半分とかご飯半分っていうのは、ほとんどのところが対応していただけると思います。チンタンとかね、ああいうこう、綺麗なラーメンとかだと、どうしても一旦分けられなかったりするんだけれども、基本的には多分ね、家系だったりとか、二郎系っていうところはできるかなと思います。うん。 まあ、あのー、とりあえず一回聞いてみてください。あの、お店によってね、できるできないはありますんで。まあ、そんな感じで、まあ、都度聞いていただければいいかなと思います。そもそもちょっと僕の方は動画でですね、この麺半分にしてくださいとか、ご飯半分にしてくださいって確認をすることがないので、えっと、ちょっとその情報がわからない。 部分ではありますんで、基本的にはできるところが多いよと思っていただいても大丈夫かなと思います。はい。ってことで本日二つ目のコメ変。このコメントを見た瞬間にですね、これは紹介せねばと思いました。ありがとうございます。僕の大好きなんですね、行数のマカロニ。 で、これね、納豆をあえたマカロニ納豆が僕の動画でも大好きと何度もね、紹介しているんですけれども、そのマカロニにチーズを乗せるだけで、まあ、グラタンができると。はぁ、あ、なるほどね。確かに、まあ、あのー、マカロニ納豆もさ、このマカロニと納豆という商品を合わせた、 いわゆるアレンジメニューだと思うんだけれども、やっぱ業務スーパーさんの商品って、いろいろとね、合わせられるものが多いんですよ。冷凍から冷蔵からね。ちょっとまだ僕も全然知らないアレンジとかもありますので、ぜひコメント欄にですね、えー、こんなアレンジもあるよ、と、まあ、ね、教えていただいて、僕が食べてみたいなと思ったらですね、また妻と食うシリーズで出るかもしれませんので、 ぜひ書いてください。やっぱ行数はね、楽しい。もうあれはテーマパークだわ。ね。<笑>はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。